熊本地震の影響で休館していた阿蘇火山博物館が平成28年11月1日から半年ぶりに仮オープンしましたこの日は仮オープンを前に岡田常務理事と池部館長が博物館のスタッフに訓示して半年ぶりに営業を始めましたオープンと同時に沖縄から阿蘇観光に来ていた観光客が訪れ 博物物館館のの職員からら説明をを聞きながら館内の展示物を見学ししていました阿蘇火山博物館は4月に発生した熊本地震で甚大な被害を受けて休館していましたが展示物も元通りに修復できたため仮オープンとなったもので仮のオープンとあって土産物売り場と喫茶コーナーはしばらく営業をしないということです。再開企画として 阿蘇地域の地震の被害写真展や地震発生の仕組みを解説したパネル展も開かれています。また、この日は仮オープンを記念して草千里一帯を見て回る無料のジオツアーも行われ、観光客たちがジオガイドの案内で草千里の草原を散策していました。